本日は、関心、淡路大震災から、28年を迎えました。このような地震で、少なくとも、6434人が、5人中になったなんて、心の痛みが、全然収まりませんので、本年において、関西地方はもとより、主に、東京都でも、関心、淡路大震災、 1.17 の問いが行われたそうです。ということで、日本ではもうかなる災いが発生しないように、一刻もお早めの復興をお祈り申し上げます。